世界がまだ見るゴールバックを作ろう。これまでにない感染症体験。生まれたばかりのそのケイロスという卵の状態を見たときに絶対これはいけると思った。表現の幅は飛躍的に上がる。 いろんなところを回って、このスタジアムっていうものを楽しんでもらいたいなと、野球を見るだけじゃない、多種多様な方たちにですね、楽しんでもらえるような空間であり、ステップっていうものを目指して見てる方にとっては、もうその瞬間瞬間がすべてなんで、お客さんにとっては、一 回, 回一回、一周一周っていうものは、すごく大事だと思ってるんですね。